どうもロマンです今日もフックストレードライブ配信していきます。 高評価ありがとうございます。 高値更新しそうなチャートですね。 レンジ抜けてほしいです。 あまり動かないですね。わら 価格つかえり 4.2% 現物と結構値段離れてますね現物500万 超えているのでこのまま上がっていくかなーと予想しています。 寝動き分かりやすくするためにプリセポップエフェクトしましたあとボリンジャーバンドも一応追加しました。わら 動かないですね。笑。13時頃動かくな。 一応プラテンしました。わら。ちょっとクソポジ解消 上がっていかないと夜までレンジ継続しそうですね。 you <laughs> 再度、クソポジ解消 全然動かないですね。笑 1.4% 帰りちょっと広がってます。 you <laughs> 全然動かないので一旦2かチャート動かないので夜にでもトレードし直そうかなと思います。わら 横横でブレークで焼かれるの辛いので、笑。 ありがとうございました夜にまた配信する予定ですのでぜひ見に来てくださいチャンネル登録してもらえると ありがとうございましたそれでは。